みなさん、こんにちは。アフタビトミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。ビル・ローレンスのジャズベイ復活大作戦その2ということで、こちらの2本目の動画では、こちら、サーキット周りをいじっていこうかなと、メンテナンスをしていこうかなと思います。まあ、このポットを変えたりとか、まあ、配線を全部取り直したりとかして、メンテナンスをしていくんですが、まあ、ちょっと実際の作業の様子をお見せする前に、仕組みとか構造についてちょっとお話をさせていただこうかなと思います。 その辺の話、興味はあるけれども、なんかこうどう調べたらいいかわからないとか、一応調べたけれどもよく理解ができないという方も結構いらっしゃるかと思うので、まあ、参考にしていただけると嬉しいなという感じでしょうか。うんまあ、せっかくのメンテナンス動画なので、まあ、そういうのも説明しても面白いかなと思いまして、説明をさせていただきます。興味がありましたら、ぜひご覧くださいませ。とりあえず、この可変抵抗のポット、これについてちょっとお話をさせていただきましょうか。 このつまみをくるくる回していくと、ボリュームが絞られたりとか、トーンが絞られたりとかしていくわけなんですけれども。これかなちょっときれいなんだ。これ ?OK。後ろから見るとわかると思うんですけれども、端子がまず3つついてるんですよ。端子が3つ、こんな感じで。でこれをそれぞれ1番、2番、3番としましょう。仮に。 それで、これをもう少しこの分かりやすい図で説明させていただきますと、こんな感じ。このギザギザ部分が可変部分。下辺部分・えー・なんて言うんですかね。この部分だけ変えられるというか、可 動, 部可動域という感じです。それで、こっち側が1番で、こっち側が3番 で, で、真ん中に2番があるという感じです。この抵抗をこのグーッと持って、 どっちかにその振り切ると、例えば2番がこっち側に来ると、2番と3番が直結することになりまして、2番と1番が交わることは一切なくなるわけです。で、逆にこのクッと持ってくると、2番がこっち側に振り切って、1番と2番が直結して3番、3番と2番が交わることはなくなると。そんな感じのイメージです。もちろん真ん中ら辺にすれば、2番と1番が半分。半分で、2番と3番が半分。という感じで、ここの信号をやり取りしていく。 ことこになります。で、エレキギターの場合だったらピックアップ、ピックアップの信号を1番につないで、で、3番はゴミ箱につなげます。アースとかグランドという言い方をするんですけれども、まあ、ゴミ箱に捨てるんです。で、2番をそのアンプのほうですね、アウトプットのほうにつなげると。 そんなな感じになります。こっちの図で例えてみると、まず1番がこっちがピックアップの信号なんです。それで、3番がゴミ箱。で、ここの2番がアウトです。ちょっとイメージしてみてください。このつまみをどっちかにするのをグッと回して、例えばアウトの2番がこっち側に振り切っていたならば、ピックアップの信号とアウトが アウトの回路が直結していることになるので、ピックアップの音がマックスで、ボリュームマックスで出力をされるわけです。でも、2番の端子がこっち側に振り切った状態だと、アウトとゴミ箱が直結していることになるので、ピックアップの信号が全く2番に行けないんですよ。行かないんです。そうすると何が起こるかというと、ボリュームがゼロの状態ということ。アウトとゴミ箱が直結しているので、アウトのほうには一切信号が流れないと。そんな感じになります。これはもう多分・・・・・ 5 0 0キロだから、ハムバーカーについたやつだと思うんですけれども、分かりますかねこの3番端子が、このポットの背中に直接ハンダ付けされているんですけれども、分かりますでしょうか、まあ、こんな感じで、ポットの背中に何かしらくっつけてあげると、もう ど, こにどこにでもくっつければゴミ箱の役割をするので、まあ、こんな感じで直接付けたりとかしているような感じです。はい、なんとなくイメージはつかめましたでしょうかちょっとややこしいですよね。 特にそのアース・グラウンドの概念がすごいややこしいような気がします。で、今回の動画の中では、ジャズベをいじっていくので、ちょっとギターと変わります。ストラトとかレスポールとか、ああいうエレキギターとなんかつなげ方が違うんですよ。で、どんな感じでつなげていくのかというと、まず1つ目のピックアップをここにつなげます。 さっきエレキギターの場合はこっち側につなげたんですけれども、ジャズベの場合は真ん中につなげます。それで、こっちの端子をゴミ箱に直接くっつけると。それで、こっち側はアウトです。それで、ジャズベの場合はピックアップが2つありますので、1つ、2つと。2つありますので、ポットをもう1個用意して、同じ配線をします。もう1個のピックアップをここの2番につなげて、えー、っと端っこの3番をゴミ箱につなげると。 それで、ここをアウトにするわけです。アウト。えっ、ー、と、こう書いたほうがわかりやすいかな。まあ、実際はなんかこう、ね、直接つなげちゃったりとかするんですけれども、まあ、イメージとしてこんな感じでちょっと書いてみました。アウトしたものをこのポットに持ってきます。このピックアップもアウトしたものをこっちに持ってきます。もう少し図で詳しく説明させていただきますと、こういう可変幅があったら、まず2番。 この真ん中の可変するところがピックアップの信号になります。それで、こっち側がアースですね。ゴミ箱になります。それで、こっち側がアウトという配線でしょうか。この2番のピックアップがこっち側にあれば、アウトとピックアップは直結していることによって、ピックアップの信号は直接そのままアウトに送られます。 それで、こっち側に振り切っていると、2番のピックアップの出力はゴミ箱と直結しているので、即攻ゴミ箱に送られて、ピックアップの信号はアウトには一切送られないと。それで、真ん中にあればゴミ箱とアウトが半分ずつという感じですね。もちろんこの辺にあればこの分だけのブレンド力というんですか、そういうのがあったりとかするんですけれども、そのイメージです。このポットとこのポットはもう全く同じです。それぞれピックアップ用のポットなので、同じような効果を生み出します。 で、3つ目 の, このトーンのポットがなんともわかりづらい。何ともわかりづらい。どうわかりづらいかというと、コンデンサというものを通してからゴミ箱にしています。コンデンサ。僕もちょっとこの辺はよくわからないんですけれども、なんかこうイメージとしては、関所と か, なんか検問という感じのイメージを持ってもらえるとよいかなと思います。 えー、0.047 マイクロファルコン。マイクロファルコンマイクロファージ。なんだっけ。マイクロファラド。ファラド。マイクロファラドという単位で表すんですけれども、0.22 マイクロファラド。ファルコン、まあ。こんな2種類のものを使っていきます。ハムバッカーの場合は 0.047 で、シングルコイルの場合は 0.022 を使っていくんですが、ジャズベはこっちなので、えー、こっちは使いません。 0.22 マイクロファラドのコンデンサーを通してゴミ箱につなげると、えー、そんな感じです。で、先ほど、関所とか検問という言い方をしたんですけれども、この高温成分だけ通すという役所になっております。高温成分だけ通す。低温成分に関しては全然お音が目なしという感じです。高温成分に関してはおい、お前ちょっとこっち来いよというふうにこう検問に引っかかることになるわけです、えー。ちょっとこっちの図でもやってみましょうか。このホット。 えー、とどう表せばいいのかなどう表せばいいんだろう。まず、こっちの端子は何もつなげないので、これは全然関係ないです。もう何の機能もしないです。で、端っこの方は、コンデンサがあってから、ゴミ箱に行きます。で、真ん中の2番端子は、これはもう ア, ウトにアウトです。仮に、 この2番の端子がこっち側に振り切ってたとしたら、そのコンデンサーの役所とは全く関係ないので、えー、とこのピックアップの信号がバーッと送られたら、そのままもう本当にアウトプット、ジャックの方です、ね、に送られます。で、その晴れてアンプから信号が出力されてバンザイ、万歳となるわけなんですが、えー、もし仮に2番の端子がこっち側にあったならば、コンデンサーの役所は待っているわけですよ。えー、どうなるか。 どう説明したらいいんだろう。2番の信号はこう、ね、バリバリバリと、えー。とりあえずこっち側に行きますよね。それで、コンデンサはその高い音だけを通す役所という話をさっきさせていただいたんですけれども、役所なので、高い成分だけ、へい、お前ちょっと濃いよという感じで呼ばれてしまうわけですよ。それで、その結果どうなるかというと、ゴミ箱に捨てられるんです。高い音だけ。低い音に関してはコンデンサは全く関係ないので、そのままこうガッと来たら、 まあ、コンデンサーのところまで行くかもしれないですけれども、はぁ、お前は関係ないから帰っていいよみたいな感じで、低い音はそのまま帰っていきます。けど、高い音に関しては、お前ちょっと来いよって呼ばれた後に、お前はこっちだみたいな感じで呼び出しをされ、ゴミ箱に捨てられると、えー。そんな仕組みになっております。なので、まあ、こっち側に行ったら、そのショコンデンサーに捨てられるか捨てられないか の, その運命をたどって、晴れてアンプのほうにという感じです。なんとなくわかりますでしょうか。で、まあ、もちろんその 2, 番2番端子を。 半分くらいの位置にしてたら、半分の高温成分がゴミ箱に行って、半分の高温成分はそのままアンプのほうに行けると。そんな感じになります。えー、どうでしょうなんとなくイメージがつかめましたでしょうか。よいしょと、まあ。ジャズペンは、えー、と3つポットがあって、まあ、2つピックアップがあってという感じなので、まあ、こんなサーキットの図になります。ちょっと実際にこれからハンダ付けで。 サーキットを作っていいこううかなという感じです。ちょっと長くなってきたので、もう一本に負けましょうか、えー。次の動画で実際にそのメンテンスの様子をお見せしようかなと思います。えー、ちょっとこんな話、頭の中に置いておいて、動画を見ていただくといろいろ理解ができるかと思いますので、<笑>ぜひともここまで見ていただいたからには覚 え, てく覚えておいてくださいませ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。あほほほほほほ。